うん、お お, ーお<笑><笑> いますね。おお、ね、<笑>いい音だった。からね、はい、<笑>今ね上の方やったので下の方もね、はい、でもなかなか派手な音がなりましたので、<笑>はい下はあるかもしれない。 チャートは出ないですねこれ<笑>そフフキャッフフフフフフねフフフフフフフ 右の方で右左下の方で右だけどね、はい、まあまあ動くのは動いたかなと、うんはい、体一瞬起こして外、ま、れら、はいでね首の後ろにねちょっとこう指を組んでもらったですねはいそうですねこれで、うん、少し胸張るような感じで、うん、おおはいはいは、うん、とこ、いはいは 大大丈丈夫夫でですすか、ーはいしはい、か<笑><笑><笑>ー、ね、少しね<笑>こういう感じで<笑>ちょっとこうなんていうかね絵的にこう、映えるようなこうね取り方をしておきたい。うん 大丈夫ですか、はい。今みたいな感じで、ちょっとね、はい、少し動きますけど。おお<笑>なりました。はい、なりました。あ、よかったです。はい。よかったですけど。面白い<笑><笑>いや、まあ、面白いっていう感想、珍しいですね。<笑>なんか。 ババリバリっていいうう感じで、たなみ、はいうん、よく曲がりますね。うん 引きき寄せとかまだでないい音おうとしますね。うんうん できるるようにな っ, キってるんだ<笑>すご い, <音楽> お, い<音楽>おっ